時間がいただいます。 ああなるほど。はい あ い, いいよ。 だけどあそうだが入った後どもうあもう歩けないぐらい週末はねいたから。 ど れ, ぐらいどれぐらい前ぐらいからのお店でやられてるんですか、うん、あのここで。あうちがね、もう車から始まって、ーえー、っと、もう、今度十五年目になるんです、9月で、ああ、うん、もう、丸三十四年過ぎて、三十五年目に も, うもうはいもうあれですか、もう基本的には夜だけみたいな、い 夜, だ 夜, だ夜だけで、はい、どうぞ、ん。えーえーえー すいません、あと34分時間がああはい、かかるんですすいません申し訳ないで す, 申しないです3分はい34分かかるんです焼けるまですいませんやっぱこの位置によって全然違うんですよ火の当たり所がね変わってくるんですよ一番その難しいポジションというかそうあのこの真ん中がね一番焼けにくいんですよ だからこの両端焼けるでも真ん中がちょっと焼けないから入れないと今度も焼けるってこと焼けないってことあるからなんかお店のこだわりっていうかもうここはもう力を入れてるじゃないですかなんかありますかねもうミスをしないことですねミスはいもうそれが一番です。食材ですね。 ね、もう国産で、産ああなるほど、ね。はい。タコも結構高価で、でもあの優だからね。国産じゃなくてでもこれでもあのマダコやから高い分なんですよ。まタ、あ、コがすごいんですよ。ネタコの値段が。高いよりもすく て, て。タ<笑>コはもう本当高級ですよ。タコで悩んでます。タコのために働いてるんだもんで。なるほど。なるほどなるほど。<笑>これだけ高いんですよ。やっ っ, って。 いんんんでしたりませんあたっだいいたんんでですね申し訳あてくださいもうできるだけ、ね、やっぱり体の負担を考えてあげないとそうですうま、ん、せ食べてもらうからね紅しょうがなんかでも国産でねだから味が全然違うなんですよ紅しょうがい。 そ こ, こでこうまばらですよ焼けがあそうですね確かにうやっぱ右見が長年のあれですね、うん、そうです例えば焼けるところを光にしついかないとあすごい綺麗な綺麗にできてますね<笑><笑>厳しい監督がよくなて<笑><あの><笑>すごられてますこだわりということですねいい加減がダメだからこだわりがすごいんですよお金<笑>いただいて商売するから お待たせいたしました。どうも、お待ちどうさまでした。すみません、遅くなりました。はい、五百いただきます。いや、五百円、お返しになります。気をつけてあ、ありがとうございます。でも、あの、お客さんっていうのは、やっぱり、飲み屋の。 はいそうですねまあうほとうわざわわわざざざ飲みに来なくてて、もね、てわざわざあの車で、ね、来てくれるんですよでです、ね、あいです。 なかなか、な、なくなってきましたよね。なんかそういう、昔はどこでも、こういう緑色の包装紙があったんですけど。もっと昔はもっとこういうやつがあったんですけど、今は。大層なやめてしまったもんで。なるほど、なるほど。お、それで、あの、ご夫婦。そうなんです。はい、なるほど、なるほそうですよね。五十<笑>年目が来ました。なるほど。<笑><笑> じゃあ元々はまあたこ焼きじゃないんですよ。じゃないんですか。はい。私はもうちょっと違う仕事をしてますね。それではあの岡山の方に来たんですよ。なるほどなるほど。なるほどなるほど ちなみに明日、雨じゃないですか。明日はもう、ひどかったら、休もうからと思って。<笑>まあ、うう少、々の小ぶりだったらやられる。小さいで。ああ、少しの小ぶりだったら、やるんですけど。けどね、夕方からの雨でしょう。あ、そうです、ねうん、焼いた後にもう一回焼くって、やっぱ、全然、変わってきます。もう二回目が、ね、一番、二回目からが落ち着くんですよ。最初どうしても鉄板が温めても違いますもんね。 まあ、最初はどっちでも火がね、うん、こう弱い弱 い, う い, う い, い、ね。ああ、確かにちょっと。さっきより焼けるスピードが<笑>速いような感じがしますね。はいはい、ガンガンと。鉄<笑>板、えー、も十分になんか熱くなっていけるから。 といはい、といお醤油とソースしちょうゆたれにいりますからつってお待ちくださいね。 ありがとうございます。 さん あ, ありがたいですよねすごいですねやっぱこうしてなんかいろん な, なんか世代の方が、えー、だから本当ありがたいことですよ本当。うん、<笑>お金とかじゃないですもんねやっぱり心と心と机でやっぱこういう飲み屋街だけにやってくるですね感謝の気持ちを忘れちゃダメですよねにで感謝気持ちと思って。<笑> いい時も悪い時も同じですもんね本当変わらないようにしないと なんかそんな感じというかなんかすごいいい雰囲気というかなんか顔見に来たみたいな。<笑><笑>なんか ういいやいですかあねでもお久しぶりですよねよやねねありがとうございますもうお客様の、ねはい、おかげ<笑>で。す<笑>本当だって できる方がね、箱には合うと思いますへ、うん。食べてみてください。あ、わかりました。うん、あ、着いたらゆっくりね。はい、<笑>お次は先に渡ってきますね。うん、はい。 ちょっといただきますね。はい、いねねねていいいいいいいちょうううううどなんかいい感じのの一口ササイイズズででです、ねはい、そうなんですすす昔かからこのサイズであいしいありりががととごござざままなくてあの な, なんん たこ焼きのソースの癖がないというか。そう で, すできますいあ。あ、うま。ありがとうございます。<笑>こっちはちょっと濃いからね。うん、は。あ、お酒と一緒に言。<笑>言いたくなる。ね。<笑>ねやっぱこれ。 本当に昔食べたような感じというか、かまあ、記憶の中にどこかであるような、うあね、若い子が、ね、そういうんですよ、だ、うん、からなんか d m a 自体が持ってる効があるんかなと思って、<笑>そうそうねね、あのもう味昔の味は忘れたんですけど、あこういう感じだったなっていう、そうそうそうはい、今日はありがとうございました、本当に、あうもうなんかお腹いっぱいになったんですけど、はいあのー、ご夫婦の温かみをものすごい感じて<笑>、<笑>いろんな、ね、こういう時期って大変だと思うんですけど、なんか。 すごいなんか勇気をももらええたとい う,、ね、あありがとうこっちがましないようにねやっていこうってもう。 年をねね考えたらぼちぼちースでぼちぼちいいそううすよ、ね、で確かに、はい、ありがとうございます、はいはい、また頑張ってください<笑>、はい、お疲れ様でした。 YouTube、Instagram ラム始めましたお得な情報プレゼント企画はこちらからフォローよろしくお願いします